平成30年10月13日、阿蘇市一宮町の一宮体育館で、第14回阿蘇市図書館祭りが開かれ、子供連れなどの家族で賑わいました。この阿蘇市図書館祭りは、市民の方たちに図書館を利用して親しんでもらおうと、毎年阿蘇市図書館が開催しているものです。図書館祭りの会場の外では、洋々釣りがあり、 子供たちで賑わっていました。会場内には一般の人たちが持ち寄った古本のリサイクルコーナーもあり、お目当ての本を探しては段ボール箱に詰めて持ち帰っていました。また、お話アップルの人たちによるお話会もあり、小さな子供たちが大きな株の読み聞かせや、阿蘇の昔話、亀石になったオオカメの紙芝居を楽しそうに見ていました。 科学遊びコーナーでは糸電話作りや紙皿を使ってかざわを作ったりとさまざまな催しのあった阿蘇市図書館祭りとなりました。